Wana pai, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, o yo, yo, yo, yo, yo, yo, o yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y o